「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち立ち上がれ一とつになれ」「月は暗闇に解き放つ気の炎」「絶対諦めない」「心に変わるささいばのラヴィスキー」 君は輝いてくいつたえてビートロン広大な宇宙に散らばったアンゴルモアカプセルの回収を目指し正義のサイバトロンと悪のデストロンは争奪戦を繰り広げていたどうだアルカディス。 我々とこのダイナソワこれぞマグマトロン様のご意向まことに素晴らしいばかりですこのアルカディス完復いたしましたうんお前の力存分に見せてもらうぞは、ありがたき幸せ目的の惑星パスタルに到着したわよどうだアルカディス出撃するか いえマグマトロン様の部下たちの作戦遂行の手際このダイナソアから見学させてもらいますなんだ自分では出撃せずにすっかり副官取りかマグマトロン様私がよしガイルダートとスリング行くがいい俺の副官としての優秀さをみっちり見せつけてやるじゃあ行くよガイルダートスリング転送これは使える この転送装置は超生命体であればどこへでも瞬時に転送できる能力を持つこれでよし面白いことになりそうだ<笑>困った D ナビ しかたないでしょブレイクとにかくカプセルを探さないとカプセルルームを見せてもらったがあまり成果は上がっていないようだなブレイクお前たちの能力が分かってんだろデストロンの邪魔が入るからだよならばデストロンたちを排除すればいいその後の作戦はこちらの思い通りそんなことも判断できないのかブレイククー言ってくれるじゃねえがよしどっちがデストロンを多く攻撃するか勝負だ ええら、ー、と、カプセルのの反応はそれよりも、トロンたちを探すのが先だおお、サイバトロのやつらだちょうどいい。 奴らを倒して俺の強さをアルカディスの奴に見せつけてやる行くぜジュールシュータ ー, ー, ーいきなり攻撃かデストロの奴らめ飛んで火にうなつの虫だブレイク変身ブレイクアンガースタフィー変身ブレイク余計な戦い 転送準備完了 <笑>どうなることやらここれはなんだおい D ナビー宇宙の暗闇に放り出してどうするつもりだえー、どこ行ってんのよもう一度転送ここはガイルダートたちがサイバトロンと戦闘中じゃないのか D ナビーにしては美しくない仕事のやり方だ あいつらがいかに無能かをマグマトロン様に見せつけてやる。まったくどうなってんのよ。ちょっと。転送装置をいじったんじゃないでしょうね。なんてこと、あなたの仕事ぶりを見させてもらっているだけですよ。本当に。ディーナビ、何をやってる。だから、それがおかしいのよ。マグマトロン様、ディーナビどうやら調子が悪いようで、一度分解して調べ直さないと。 私の体を分解するだなんて許さないわよ指一本触れさせないんだからそんなことはどうでもいい早くみんなを転送し直すのだへへ、口ほどにもないなよし、とどめだ転送準備完了 おなりストえー、消えましたね。せっかく倒すチャンスだったのよ尻尾を巻いて逃げやがった圧倒的に不利でしたけど。おめえが逃げ回ってばっかりだったからじゃねえかうっ、まあ いきなり、何をするんだうこの野郎やりやがったな、うん、いきなり攻撃してきたのは、お前たちの方だろう。なんだと待って、デッドエンド攻撃態勢に入ってから、いきなり転送されたんだそうなんだよもう少しでサイバトロンにとどめをさせるところだったんだお前たちもか 俺たちも美しくないところに転送された。もう少しで仲間割れを起こすところだった。副官としての俺の立場が。惜しい、い味方同士で戦闘が始まれば、あいつらの地など吹っ飛んでいたのに。この機械、どうなってんのふッ、使えないやつらだな。 惑星パスタルのマグマで、サイバトロンたちを葬ることはできるかもしれんというのに。ロングラック、ブレイクたちはどうだまだ、カプセルの発見には至っていません。ビッグコンボイ、惑星パスタルのマグマがそろそろ活動しそうです。予定より、かなり早まりそうなの。ロングラック、ブレイクたちに知らせるんだ。早くカプセルを回収するようにと。タイムリミットが迫ってる。イエスタ スタンピーマグマが噴出しそうだとよ早いとこ片付けようぜやっぱりあれは火山でしたかデストロンたちと戦ってるから遅くなるんですよあこっちだホンかよマグマトロン様のメールだサイバトロンの奴らをマグマを使って葬り去るたなガエルだとそのサイバトロンたちはどこにいるんだイナビー ちゃんとサイバトロンたちの前に転送しやがれうるさいわねちゃんと転送してるわよ転送ああどこに転送するんだお、この洞窟の中にサイバトロンたちがいるのかなんだ ここは火山の中だ危ねえ、危ねえ危うくマグマに飲み込まれるところだったこんないい加減な転送しやがってデ D ナビのやつをぶっ叩くセインやつ当たりはよせ とんでもねえところをたらいまわしにしやがって許せねえおいディーナビー、ー一度ダイナソワに戻せてめえのドタマぶち壊してやる私はてめえじゃないわよ戦闘準備完了戦闘こ、ここはどこはうどうなってんだ の馬<笑>ガイルダートたちがマグマに飲み込まれるのもいいかもしれない。 直してあげようと思ってねこの機械は私がいじるんじゃないのおいディナビー何やってんだうるさいわね今修正してるところよまさかこれはアルカリスの差し金じゃないだろうななんということ俺は直しているだけ侵害だなそんなことはどうでもいいからちゃんとテントしなれおいカプセルはこっちだやっとたどり着けたか 全然モニターが反応しませんでしたから。噴火で岩に割れ目ができた。そこからカプセルの反応がその通りですね。どうやらカプセルはこの下ですよ。よし、早いとこ回収しようぜみんな。大丈夫。ほら、やったっっっっ。もっとした。もっとした。ほらほらハイラッド おめえも見てねで手伝わねえかほいなー。ほいーなほいー うつりの悪いテレビじゃないんだから叩いちゃいけないないいのよこんなのはこうしてやるもう D ナビには頼っていられない転送準備完了転送おいおい今度はどこに転送するつもりなんだあっあったってそれ<笑> ねデストロンたちが来る前にさっさと元ーに帰還しましょうそうだな急がないと火山の噴火が近いんだなうわデストロン D ナビのやつやっとまともに転送してくれたなしかもカプセルまで持っている美しいごくなくちゃ俺の副官としての能力を見せる時が来たようだ むちゃくちゃやるとうまくいくんだからこのへそ曲がりスパイラルポン ストロンの邪魔が入ったわけかこいつらいつも大切な時に現れるんだならばやっつけるしかないマッハキック、変身分かってんな、マッハキック三人は俺が倒したら、すげ出しするんじゃねえぜ<笑>お前一人でできるかうっせー俺の活動返しやがれみんな一箇所に固まって、一斉攻撃だ、うん よしこれを取りにしてやつらを噴火口に誘い込もうそうすればマグマトロン様の命令通りこいつらをマグマで葬り去ることができる美しい作戦だ私の副官としての活躍マグマトロン様に報告できる転転送送準備完了転送うティーラビの操る転送装置は 超生命体だけを転送し、アンゴルモアカプセルは転送不能である。いただきだぜ。なんなのよもう。私知らない。そうはうまくいくか。<笑>うおー。 ーっていナビのやつ何やってんだせっかくうまくいっていたのに一体デストロンは何やってるんでしょうねプレゼントしてくれたんだろうこのカプセルのさよっしゃ早えとこガンホーに戻ろうぜ 待ちわがれ 諦めるんじゃない今行く待ってろブレイカーは私が救出するビッグコンボイ来てくれたんですねこれでよしビッグコンボイブレイクをガンホーに連れ帰って修理しないとわかった みんなもすぐに乗るんだ火山の大爆発がもう間近だそれでビッグコンボイがああ早く脱出しよう間に合ったようだ穴からこうやって転送してでいいんだよしかかれ<笑><笑> すうリー。 うん、せこれを使うのはいいんだけど大変なんだなふうふうふう中労働どうだったんだなあもうじき元に戻る僕だけ取り残されちゃう 助かりましたねビッグコンボイ、はあ、直ちにガンホーに帰還するイエスだブレイクアングルモアカプセルが回収できたのはお前のおかげだそうでもねえよデストロンを倒す競争はお預けだなまずは体を治せああ きたディーナビーてめえはあらちゃんと元に戻ったでしょマグマの中に放り込めと命令したのはお前たちでなくサイバトロンたちだったはずだそそれがディーナビの転送がめちゃくちゃでっ潰してやるやめろえ自分たちの不甲斐なさをディーナビのせいにするなしかしマグマトロン様 何やら D ナビのやつ今日はとってもご機嫌ななめのようでして私じゃないわ転送装置がおかしいのよアルカディスお前怪しい<笑> ランディのことあいつよ曲がったことが大嫌いだからって俺のことまでまっすぐにしようとするんだぜそのランディとデストロンが可愛い動物の赤ちゃんをめぐって大騒ぎなんですって超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第18話「突撃ランディ」をお楽しみにあの D 波が赤ちゃんにミルクあげてるんですってバーブー